本当は教えたくないキャンプ場シリーズ「山鳥の森キャンプ場」の紹介です。 はいえー、ご存知の方も多いかと思いますが、えー、山鳥の森キャンプ場は、えー、九州でも有名な温泉地、えー、黒川温泉からですね約8分のうちにあります、えー、注意点です、えー、山鳥の森キャンプ場はです、ね、結構あの大きな看板があって入り口大変分かりやすいんですけども、えー、やってくる方向によってはですねちょっとカーブが結構鋭角なので えー、大きい車だとちょっと切り返しが必要かもしれないですね、はいえー、入り口からです、ね、こう降りていくと、まあ、仮設のパイプなんかが結構見られるんですけども実はあの、一度水害の影響を受けてですね、一旦閉められましたが、まあ、見事にです、ねまあ、クラウドファンディングなどを駆使して復活されましたしかもあのネット予約もできます。はい 序内に入るとです、ねえー、大きなちょっと管理棟があります、えー、と結構きれいです、であとあの資源ごみはです、ね、細かくです、ね、分別 の, あの指示なんかが結構あのイラスト入れて書いてあるので、すごく親切ですね、あと燃えるごみはもう200円で引き取ってくれますので、まあ、その辺のまあルールとかマナー、注意事項しっかりしたキャンプ場だと思います。はい えー、入ってからです、ね、一応右側の区画は一応工事中の区画です、えー、ちょっと水害のです、ね、被害があった場所らしいんですけども、えー、オーナーのご夫妻曰く、く、ま、子供たちが遊べる場所もちょっと増やしたいということでしたので、ま、今後は楽しみですね、えー、夏はですねプールもあるので、ま、夏キャンプも一応楽しめそうですね。えー、あと えー、と川の方ですねちょっと降りていくちょっとアプローチなんかもあるのでまだまだちょっとね荒れてるんですけどえと川遊びもえできるようになるようになるかなと思いますえ一応釣り堀もありますまだちょっとですね準備中みたいなようでまあホームページの方にもちょっと釣り堀の詳細まだ載ってないんですけどもえー夏まあシーズン考えなくてもちょっと釣り堀が遊ぶようにいつかなるかもしれないですね えー、管理棟ので す,、ね、すぐ横にトイレの建物があるんですけどもここのトイレがです、ね、めちゃくちゃ綺麗です僕が今までちょっとキャンプ場で行った中で一番綺麗かもしれないですね、えー、山鳥の湯、えー、温泉です、まあ、源泉かけ流しですかね、えー、このコンパクトなサイズ で, です、ね、半露天風呂をちょっと実現しているので大変綺麗な、えー、お風呂でした えー、3時午後3時半からですね、えー、と朝の8時半まで入り放題です私もですね1泊なんですけど3回入りました、えー、区画サイトは、えー、SML の、えー、3タイプあります、えー、M とです、ね、L の区画は、えー、電源付きが選べる区画になっております、えー、S 区画はですね、まあ、元からあったまあ砂地の区画でして まあ、M と L の区画は2022年の8月から、えー、加わった新区画になります。なので、やっぱり芝生が綺麗でした、はいえー。ファミリーキャンプにはですね、やっぱり M、L の区画がおすすめです。サイト区画内の炊事棟とトイレ、こちらも綺麗です、えー。私たちがですね泊まった時は、なんと炊事棟のそばにアナグマさんが来てくれました。かわいい はいえー、山鳥の森キャンプ場さんですね、まあ、入り口入ると、もうちょっともう紅葉がですね、綺麗な紅葉が迎えてくれます、まあ、秋キャンプでは、ですねこちら紅葉、すごく綺麗なので、こちらも見ていただけるといいかなと思います。 冬キャンプの楽しみ方のご紹介です、えー。薪ストーブでですね、焼きみかんを作ります、えー。ちょっと皮にですね、焦げ目がつくぐらいで焼くのがちょうどいいですね。えー、これで焼いてあげると甘さがぐっと増して美味しいですよ。 <音声>えー、とちなみにですねこちら焚き火台でもできます、えー、一応ちょっと動画の方にもちょっと載せておきますんでよかったら試してみてください。 はい、ええー、本当は教えたくないキャンプ場シリーズ、えー、山鳥の森キャンプ場さんのご紹介でした。こちらの紹介動画参考になりましたら、チャンネル登録お願いします。